はい、どうもこみです。さて、本日はこちら、バーエレンさんに来ております。で、こちらですね、あの、つむぎグミさんの、えっと、姉妹クランになってまして、今回のクラン対戦リーグ、ここにですね、何人かのメンバーが集まって今、戦っているわけなんですけども、今回ここからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思っております。で、私の動画なんですけども、基本的にはクラン対戦のですね、解説系の動画中心にやっております。 え、対戦でやっぱ全回取れるかどうかって大きな、あのー、ポイントになってくるかと思うんですが、そこでこう悩んでらっしゃる方のヒントになる動画ですね、お届けできればと思っていますので、ぜひ、最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで、えー、早速いきたいと思うんですけども、今日のテーマはですね、アウンホール12でも14はやれるぞというところですね、ちょっと見ていきたいというふうに思っています。で、 まあ、やっぱりですね、あの、対戦リーグとなると、起こり得るんですよね。あの、下のタンホール帯で上をと戦わなければいけないっていう状況が、まあ、往々にして起こるんですけども、そこをですね、えどう、まあ、上手い方は乗り越えてらっしゃるのかというのをね、えちょっと見ていきながら、今日合計4本、あの動画をお届けしたいというふうに思ってます。まず1本目これですね。えマリアさん。 あの、いつもはですね、タンンホール12の同格をガリガリやってくれるマリアさんなんですけども、あのー、今回は14ですね。まあ、早い家ではありますが、えー、タンンホールレベルは3ですね。で、投石器も一応、えっ、ー、と、レベルは低いものの2機ありますよという状態ですね。レベル1とレベル2かな。インフェルノも3本あると。で、えっ、ー、と、結構ですね、まあ、そんなに、うん、どうだろう、タウンホール13レベルの防衛力はでも十分あるかなっていう気がしますが、 あの、そこのですね、えっ、ー、と、まあ、弱点は、まあ、主要な防衛、投石とか、タウンホールとかは、まあ、レベルが上がっているものの、クロス棒も大砲も、えー、あったと思う、レベル低いんですよね。そこを、あの、うまくついているのが、今回の攻め方です。で、えー、クイヒーからの、まあ、ディガホグなんですが、 あの、食い火を使うと何がいいかって、こういうですね、火力がそこまで高くない、あの、育ちきっていない防衛だったら、ま、そんなレ時ジもないも使わずに突破できちゃうますね。今ここまさにそうですよね。こんな感じでレイジを使わずにどんどん防衛を削ることができちゃうので、ここをですね、マリアさん今回うまく使ってらっしゃいますね。 防衛が当たるところではしっかりポイズンからの、えっ、ー、と、フリーズ、レイジとあっていくことによって、ストライカー、あとは相手の、えっ、ー、と、今のは、何だったかなこれ<笑>。デビドラだったかなの、えっ、ー、と、ダメージっていうのを削りを、えー、させないようにしてますね。で、えっ、ー、と、バーバリアンキング外周側をこう歩かすようなイメージで、これは多分ですね、食い玉でよく見られるような、えっ、ー、と、スーサイドですかね。で、そのまま、 えー、ディガーたちと一緒になってタウンホールに向かっていくんですが、ここでフリーズまいですね。このフリーズでしっかりタウンホールの動きを止めて、止めてるうちに破壊。で、破壊し終わったらすぐにトームを打つことによって、このポイズン効果っていうのを、えー、最小限にフ食い止めるようにしてます、ね。ただここでポイズンがやっぱ効いてきますね。このディガーたちが今一気に体力削られましたが、後ろから食い品ーがしっかりと追従していて、 リガーをやられても、えー、クイーンがね、その後ろから、ね、頑張ってくれてるというところと、えー、ここで、えっ、ー、と、くじ側の方を見てほしいんですが、こっち側ですね。しっかりと、えっ、ー、と、キングがまだ外周頑張って歩いていってくれて、ここで、えっ、ー、と、10日ヘとバトンタッチですね。こんな感じで。で、外周を10日、えー、キングで潰しながら、中央部分を食い火で削るという感じですね。ここね、ラッキーだったのこの透析のターゲットが今クイーンに入ったら終わってたんですけども、これ入んなかったのラッキーですね。これしっかりクイーンが突破できたおかげで、 え、中心部分は割と削りが入りましたね。で、このままちょっとこれやばいかなと思ったんですけども、まあ、こうなってくるともう怖いのは、この透析器1個だけなんですね。レベル多分1かな、これは。の透析だけなので、まあ、イーグルはもう、キングがもうたげってますしね。で、ここで、えっと、援軍出てきたこのホグライダー、こいつらがね、いい仕事を、まあいい仕事をするんですね。フリーズを残してるんで、フリーズで透析を止め、しっかり透析機をホグライダーで折り切ってからの、 ホームタワー、ここも止めてくるんですね。で、範囲攻撃をとにかく完封。で、いきながら残ったホグライダーで、えー、中心部分が壁の一層内側ですね、破壊しながら外周ババキンが歩ききるという感じのプランで、 あのやっぱりですね、ヒーラーがえっとレベルのまあ低い防衛施設だったら、回復しきってくれちゃうんで、序盤からタウンホールに当たる前ぐらいまですごい呪文の節約ができてましたよね。で、さらにそこから先っていうのも、中心部分はまあ怖かったんですが、外周にはあんま怖い防衛なかったので、東方とかも1個かな。あの、クイヒーパードのやっぱり仕事量が すごく大きかかったのかなでそこをうまく生かしたマリアさんの戦略勝ちなのかなっていうふうに思いますね。なんでいや、ね、全然諦めることないですよね。タウホール14が出てきても今みたいに育ってないような感じであれば、普通にこう潰せることができるんだなというのが分かったことと、もう1個見てほしいのは、ですねあとちなみに今日合計で4本、あと3本ですね見てほしいと思ってるんですけども、1本は失敗例も入れます。 ででえっとこれですねウッキーさんのこのアタック見てほしいんですが、これね、あのクロスボウ4機、ここ、対空ではあるが並んでいるわけですよ。ここに対して、なんとヒ、食いーターンホール12の食い火で挑んでいくんですね。<笑>このレベル差は結構えげつないなと思うんですけど、クロスボウ紫なんで、これ、タンホール13のレベルマックスクロスボウじゃないかなと思われるんですけど、多分そうだよね。 一気にタイル削りません、ね。ゴリゴリもうクロスボ3本から削られて、もうあっという間にトウモ吐いちゃって、あ、これもう最先やべえぞっていう感じなんですけども、クイーンをこのクロスボウ角とイーグル角に入れていってきっちりここを歩き切らせるんですね。ここね、すごいから見ててください。で、これね、まあ、まあ、すごいよねっていうことを見てほしいだけではないんですね。言いたいのは、 あのこれだけクロスボウが密集していて、えー、と要は本当、タウンホール12レベルでは当たらない火力ですよ、あのクロスボウと防衛軍、ただこのまあまあ、クロスボウ4機プラス防衛軍かなで、ロイヤルチャンピオンもいらっしゃるというねの状況なんで、普通、タウンホール12では絶対に相対さない火力なんですけども、ここをもうレイジを切らさない、かつポイズンフリーズをふんだんに使うことによって、こんな感じで食い火乗り切れちゃうんですね。 ここを言いたかったんですよね。今日一番。で、一番っていうかまあ、の、このアタックで一番痛いたかった。で、えっと、こうなってくると、ちょっとね、あの、場の空気感が変わってきませんなんか、タウンホール、ちょっと危ういなっていう感じが見えてきますよね。綺麗にこれ中央部分をウッキーさん、こう、くり抜いてるわけなんで、ディガフォグ部隊を、ここにこう回していって、キングを外周走らせていく。ま、こんな感じで。 えっ、ー、と、行くと、なんかね、これ、あ、取れちゃうんじゃないのこれ大丈夫みたいな感じになってくるわけですね。ちょっとね、この辺から風向きが変わってきます。で、えっと、やっぱりね、タンボール13の、えっと、火力、まあ、ギガインフェルのはなかなかえげつないものがあるんですけども、ディガーがね、ちょっとそれかけていたんですが、えっと、この後ね、しっかりグランドボディのトームでうまいことここ乗り切りながら、さらにホグライダー帰ってくるという、このミラクル。<笑> これ、これホグライダーの中でちょっときつかったですね。ホグライダーが今トルネで捕まってるんですけども、さらにヒールを焚いてホグライダー、回復させながらもお前はタウンホールだけ落としてくれればいい。なんとか頑張れというね、えー、思いの困ったホグライダーがタウンホール壊してさらにヒールで若干回復重ねて最後、前回までのルートを歩いていくというね。いやー、すげえ。なんといってもこのウッキーさんの序盤の食い火ですよね。だからこの部分の食い火っていうのが、 あの、タウンホール12の、あの、クイヒーであっても、13の、えっ、ー、と、なんていうの、その、防衛の火力に、立ち打ちできるわけですね。呪文をしっかりふんだんに使っていきさえすれば。っていうところが見えてくると、相手のその、えっ、ー、と、弱いところに関しては、逆に、え霊、ー、一とか呪文を使わずに乗り越えるっていう、まあ、一本目のマリアさのアタックパターン。で、相手の火力が高いところには、ま、それが密集していって、それ以外が弱いよっていう場合には、 あえてそこに食い引っ込ましちゃって、で、えー、っと、そこで、えー、っと、レイジー、フリーズ、ポイズン、ガンガンに使っていって、えー、もう火力の高いところを全部猫すぎ持っていっちゃうっていうパターンですね。この二つっていうのを、あの、うまいことですね、こう、相手の火力の強弱に合わせて使い分けるっていうところが、えー、っと、ま、大事かなという感じで、 えー、クイヒーというものそのヒーラーを使うっていうのがやっぱミソですね。あのー、体力に対して防衛の火力の方が圧倒的に高いので、ヒーラーによって、えっと、なんていうのかな、ユニットコストを削られずに防衛を削るっていう、そういう、えっと、戦略を取っていかないと、やっぱ格上には厳しくなると、まあいうところですね。で、えっ、ー、と、これから2本ですね、ちょっと私のアタックも見てもらいたいと思います。ちょっとね、あのー、本クランを離れて、まあ、サブクランで今、サブアカウントでね、やってるリーグのアタック、ちょっと見てください。こちらになります。 はい、こちらですね。えー、っとですね、タウンホール14、タウンホールレベル4、投石器もまあレベル2ぐらいかな、これは。うん、で えっ、ー、と、割とインフェルノもなんか、ま、あ13の、ま、あレベルマックスぐらいにま、育ってるんですけども、この村はね、ちょっと、ここのイーグルフォー周りが非常に、あの、危ういですよね。何かっていうと、ま、あ私の動画ではお馴染みの突撃艦のスパビーズですね。巨大爆弾とか、ま、ああるだろうと思ったんで、えっと、バーバリアンとかですね、えっと、アーチャーを少し多めに入れておきました。んで、それでガンガンここ、まず爆弾1個解除したおかげ、おかげで、えっと、次の爆弾食らっても、ま、あスパビーズが死なないよと。で、そのまんま、 えっ、ー、と、イーグル方から、えー、タウンホールから、投石から、もうガンガンぶち寄ります<笑>。で、ぶち寄りまくっていってからのやっぱ食い火なんですね。で、中央部分がもうこれでえぐれてるので、えっ、ー、と、ここでもう高火力体のまあタウンホールも含めて、処理ができたのは非常に美味しいですね。相手の大砲とかのレベルを見るに、これはタウンホール12の、えっ、ー、と、フルカンストレベルぐらいの感じかな。あの、中央部分にあるやっぱり、インフェルノがもうこれ、根こそぎ全部折れちゃったのがやっぱ大きいですよね。 で、まあ、投石器も1個残ってますけども、ま、あま、あここまでタンホールも含めて壊れていれば、ま、あま、あこっから先はタンホール12同士の戦いレベルの話になっていくるのかなと思って見てました。で、えー、こんな感じですね。えっ、ー、と、アーチャークイーンの食い石、下方面を歩かしていきます。ここが溝ですね。あの、耐久砲と、えっ、ー、と、クロス棒が壁のそ外側から射抜けるんですね、これ。 えっと、3マス壁から離れてるだけだったら、あ、4マスかな離れてるだけだったら、え、これクイー抜けるので、ババキンと当たるとこちょっと心配だったんで、ここでしっかりレイジを当てることだけ忘れずに、当てていきながら、あとはもうクイーン放置ですね。ギガホグ展開。 一気にこれでもう中心部分が削れてるんで、えそこに関してはもう、えー、とディガホグがそれより心配ないですね。外周バーバリアンキング中央部分ディガホグで、まずはヒールを焚いていてトームを初手使わなかった理由はここから来るロイヤルチャンピオンですね、ストライカートームを狙ってました。で、これアーチャークイーンが起こってますけども、アーチャークイーンとロイちゃんとダブルで当たるだろうなっていう想定をしたんで、こんな風にしてました。そこはもう相手の村の今の状況を見ずにもう納金でプランニング通りやったっていう感じですね。で、ラストのフリーズ。 ああ、違うわ。ラストの、あれだ。えっと、ヒール。なんか、ドットベアのインストールが来ましたね。<笑>ちょっと、なんか、かっこかったけど、まあまあ、はいはい。って感じですね。で、あとはそのまま、透析器が最後ちょっと残っちゃうかな、心配かなって思ったんですけども、いかんせんもうディガホクの数が残ってるしね、グランドボでも体力満タンでいらっしゃるので、もう皆様の、あの、勢いに任せて、そのまま突っ切ろうという感じですかね。はい、これで、投石器もディガホクが、あーディガーが殴ってくれて、おしまいと。 感じですね。いやーやっぱね、このスパニーズが刺さるとでかいですね。スパニーズが刺さる村には何せあのターンホール1214っていうまあその戦いでも星2からの延長前回っていうのが、まあ、当然フルカウンストは無理ですよ。フルカウンストは無理だし。 まあ、村の配置がどれにしてもやっぱ甘かったっていうのは否、ね、めないと思うんですよ。あの、この3本のアタック、どれも、まあ、ガチガチのアンホール14配置では少なくともなかったと思うんですね。なんですけども、あのー、そこら辺っていうのはまあ当然高いクラン対戦リーグ代になれば出てくるものの、まあ、低めであれば、まあマスターリーグクラスであれば十分このレベルの配置っていうのはたくさんお目にかかれるので、狙えるっちゃ狙えると思うねぜひね、もう取り組んでみてもらえたらなというふうに思うんですけども、まあね、やっぱりあの舐めてかかるとですね、 やられることもあるわけですね。えっ、ー、と、どんな風にやられたか、まあ僕のやられっぷりもぜひですね、<笑>え最後間違えたこっちこっちこっち。やられっぷりをね、えー、最後見ていってもらえたらと思います。いやー、でもね、えー、全部ね、タウンホール12対14の戦いなんですよ、一番下にとかね、えっ、ー、と、もうこの辺全部12なんですけども、もうやっぱね、物量差が違う。<笑>で、えっ、ー、と、僕の今回このやらかしたっていうのは、いや、綺麗に星0ですよね。もうどんな風になったか。 そ, のね、そんなに大きくミスはしないんですけども、まあ、こうなるよっていうのを見てほしいと思って、これをあの最後あげました。<笑>いや、これ、これなんでと思いましたよね、ほんとね。とショッキングではあったんですけども、えっと、ラバーハウンドからの突撃感、これはね、ぜひ覚えておいてほしいテクニックですね。ラバーハウンド、斜めに歩かせることによって、この歩いたルートの黒風船解除しながら、突撃感ギリギリ落ちましたね。この枠の中に入れて、ここからスパビズを暴れさせます。はい。0時からのインビジでガンガンとスパビズを暴れさせていって、 なんですけども、ちょっとね、このね、インフェルノの方角に少し手間取って時間を取られた感がありましたね、ここで、えっと、トルネードトラップも出てきちゃったもんだから、インビジかけてる間にタウンホール壊れなかったんですね。クランジョは壊れたけど、これ予想外にあのスパウィズが伸びなかったんですが、あの、こんな風に、えっと、中心部分にね、クランジョとか、ダクエリのタンクとか、 えーとまあ、防衛援軍とかスケルトントラップとかですね、こういうふうないろんな施設が大量に密集していたりとかする場合には、ちょっとこれ、注意がありますね。途中でスパウィズが少しこうエンビジから出て顔を出しちゃったってのもまずかったんですけども、それでこう防衛軍呼んじゃったっていうのもね、まずかったんですが、まあ、それもあって、えー、スケルトントラップとかも大量に出てきちゃって、えー、とスパウィズがまあそこでやられちゃいましたね。こうなるとね、もう苦しいですよね。 アホル12対14のバリ、14か、のバリバリの、あの、ガチンコの取組合になってくるんでこ、これ、これはもうどうもなんないですね。あの、なんとか星2を狙いたいと思いながら、なんで上から攻めてんだろうなとか自分でこう思いながら、まあ、いろんなこう思いが錯綜しながらですね、このユニットたちが散らばりながら、散って、いくスタを見るしかないっていうね、これはくる、苦しかった。 ちょっとこれは辛かったですね。はい。で、まぁ、あ、こんな感じで、当然こうね、ガチで組み合っちゃったらもうダメなわけですよ。あの、タウンホール13の火力レベルですけども、まあ、12対13っていうのはまともに噛み合ったら絶対に勝てないんで、あの、最初の突撃艦スパビーズでアドバンテージが取れなかった時点でもう僕の負けですね。一気に投石機2機のダブル攻撃で中心部分にいたディガーたちが全滅し、もうあとはパーセンテージも 50% 届かないというところでね、こう終わってしまったということでございました。です ね, ね、タンホール12と14の組合っていうのも、相手の防衛がちゃんと関数レベルではないっていう点、あと防衛配置が甘いっていうことですね。この二つが組み合わされば全然あの諦めずにですね、星には当然狙えるし、なんならワンチャン全開も狙えるというね、え環境にもありますので、 まあ、そこら辺ぜひ、あのー、特にクラン対戦リーグなんかでは当たることがあると思いますから、諦めずにですね、あのー、星2を取るっていう、えー、仕事を、ないしはまあ前回までワンチャン伸ばすというね、仕事を楽しみにやってみてもらえたらいいかなというふうに思います。ただし、今回の僕の最後のこの一本目、えー、最後の一本みたいに、あのー、予想外にあのミスが積み重なってしまったりなんか、 または、えー、やっぱりね、体力が高い防衛がいっぱい増えてくるんで、タウンホール14とかなってくると、そこら辺にこう捕まって、えー、スパビズでこう狙いの仕事ができませんでしたっていうね、ミスが起こっちゃうと、やっぱりね、ここからリカバリーできるほどの有力は、タウンホール12対14でやる限りないんですよね、これはもういかんともしれない、まあ、12対13でも多分そうですね、今回の僕のこの相手、13レベルなんで、あの防衛的には、タウンホール以外は。 なので、あのー、ぜひですね、えっ、ー、とー、シビアな戦いになりますけども、えー、こういった攻め方、あのー、多分有効だと思いますよね、ぜひ試してみてもらえたらというふうに思います。ご参考になれば幸いです。 というところで本日の動画終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか、えー、これ参考になったなというふうに思いましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私のチャンネル、タウンホール12から14までのこういうクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。対戦で全開取れるようになるためのいろんなね、ヒントというのを知ればめた動画にしていきたいというふうに思ってますので、これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。